おはようございます。おはようございます。ええー、ぼおばさんです。はい、大野ですはい。今日は何しましょうか。今日は先日、山荘の販売が上野グリーンクラブであったんですけど。はい、そこで買い求めた山野草を豆鉢に植えたいと思います。はい、豆鉢、はい。もう豆に入れちゃうんですね。もうすぐ豆に入れないと。はい あっという間に大きくなってしまうので、なるほど春が勝負です。春が勝負。はい、ポットだとねど、どんどん大きくなっちゃいますから。うん、えっ、ー、と、とりあえず、今葉っぱがないやつ、ないやつ。見えるかな、これ。これね、ここまで土が入ってたんですよ。ね、うん。で、今見えないかもしれないけど、あるんですよね、なんあ、やっと見えるかな。見えるかな。<笑>これ、これ、これ。ですよ、これ。これ。 ここに目がこれね破れ 傘, れあれ 傘, れ傘で破れ傘も西洋も中国もそれから日本もあるんですけど、はい、これは日本産ということでちょっといいかなと思って、うん、日本のが一番小っちゃいんですよ、はいで。ここに目がね少し動いてきてるかな、でもでも何個も入ってない1個しか入ってないかもしれないこれがねこのままにしとくとやっぱ大きくなっちゃうんです、はい、土も多いし入れ物も大きいので。うん だからこれを掘り出します。はい、簡単です。これはね、酸素屋さんが借り植えしてあるんでね。一、うん、個しかない、やっぱり。昔はね、多摩の方にね、いっぱい生えてたの、ちょうどあの。あなんだっけ、多摩の団地あるじゃない、はい、多摩ニ ュ, ニュータウン。あの辺。よくね、山荘会の人と一緒にね、若い時ね、行きましたけどね。ね、一個しかないじゃないですか。うん、これね、いいんですよ。<笑> こ れ, がこれが破れ傘の根っこでございます増えるんですよ増えるちゃんと増えるんですこれ増えたの。子供ができるんです根っこに分けてくんだよそうですけどね、うん、でもこれは根っこの先に来るわけじゃないから、うん、あのサイヤソによっては根っこの先から増えるのもあるんだけどこれはそうじゃなくて横に子供ができますぼこぼこってこのまんま大きい鉢に入れちゃうとこのくらいになっちゃうね、うん、だからこれを豆でここで 破れ傘はね名前もすごいですけど出た時の可愛さといったらあと写真をあの見ていただくと分かると思うんですこれはヤブレガサです、はい、先にちょっと崩しましょうねこれは雪割り小桜、はい雪割小 桜, うん、桜草 の, あの一種なんですが雪を割って春一番に咲くという普通の日本桜草はまだ全然咲きませんからねこれはね 雪を割って出てくる桜そうってことで、東, 東北とか新潟の方のね、山の方にあるんですん。ここに子供ができ。子供が。るこれがね、雑草じゃないんです。子供なんでこれ、ちっちゃいけど。一、うん、年経ってる。これ花とか咲くんです、うん。咲きますよ。可愛 い, い花咲きますよ。人気種でね、これが結構ね、豆でもね、咲くんですよ。 日本桜はちょっと大きいので、で増え方も壁によっては増えるんですが、これは中心から増えるので、小さい鉢に入れといてもこれもこれも大丈夫なんですね。ここで引っ張ります。シュって、うん、ほら簡単に分かれますからね。2個ぐらいで植えといた方がいいかな。まあでも海外の山とかにもこういうのいっぱいあるんでしょう、ね。日本でこんだけの種類あるん で, るんでしょう。 でも大きいんだよね。どうしようか。外国のってなんでだろう。日本のクサノがちっちゃい、ね。そうです。あとあの最終島は小さいですね。あの韓国の最終島ってつくやつはね。日本で一番ちっちゃいだと屋久島。屋久島。屋久島ってちっちゃいんだろう、ね。わかんな特殊な環境なんじゃないですか。で屋久島ずって言うと小さくて丈夫っていうのが取れて、はいはい。でどうしようか。う, う, うーんとこれ。 舞鶴草の白身って書いてあったんでちょっと初めてなんですけどん、うん、普通はね赤から黒っぽくなるんですよんん黒ですねなんだけど白身っていうので実がつくサイヤウなんですけどでこれが全然まだ目が動いてない状態でこっちはちょっと伸びてる本当はここにの伸びる前にやんなくちゃいけない。 なんでかっていうと、はっきりわかるんですよ、その結果が。根っこがね、全部つながってるんですよ。これらら。すごいな。すごいっしょ。苗鶴素はこうやって増えます。あの、根っこの先に来る。ほら、さっき言ったでしょ。はいはい、根っこの先にこう出るやつと増えるときに。あの、横から株で増えるのとあるんですけど、苗鶴素の場合は根っこのところからこう増える。これもう大変ですよ、これやるの。やたら増えるんです。 ここが芽になる、ね。うん、ほら、こうね、ねほらこ、こうなっていくわけです。さみたい。<笑>そうそうそう。<笑>これ大変です。ささと一緒です。もったいないから丁寧にね。これもくるくるって巻いていっるのかな？そうですそうです。畳み込んでね、はいはい、芽をね、まとめて植えないとこのまま植えたんではバラバラになっちゃいます。<笑>だからこれ芽が出る前にやらないといけない。うん、分かります、うんうん？取れちゃうんです。引っ張ってると芽が。ということで、ほらもう取れちゃった。<笑> これはこれで、これこれで置いておくでしょということは、こっちなんだね、うん。こっちをやんなくちゃいけない。あ、これ腐ってるほら、芽が出ないと思ったら。腐ってる。そう、これ腐ってるんです。ほら、芽がないんです。遅いのかと思ったら、一個しかない。これ全部腐ってます。ーかろうじて一本生きてます、ね。根腐れ。根腐れですね。 ポットで葉っぱのない時期に買うと、得てしてあります。なるほど。<笑>こういうことがあるので、気をつけましょう。でも、しょうがないですもんね、これは。後からね、うん、言ってもね、もう、もう。そんなの当たり前だなんて言われちゃうからね、<笑>これが、これが辛うじて、うんうん、生きてますね。そうなんでね。これもこれがね、時は花形って言って、時は花形。はい 時は花が…もう花芽が上がっちゃいましたこれこれこの真ん中、ぷっくり膨れてるのがね、花になるんですよすごい可愛い花なんですよ、ピンクのこれは、多肉と同じなんですよね見た目タニうん、ほら、こうやって増えるでしょでこれをね、こうやって取るでしょこれを土にブスって刺すんですねこういうのがあった場合ここで根がね、ここで根が出るんですよだからこういうの取っちゃ これはもうあの多肉に近いので根っこがないのと一緒。うん、たまに防戦にねこういうのついてます。よねうん。<笑>そうよくあるのがあのもっと多肉の花咲かなやつね。つめレンゲ。つめレンゲ。そうそう。つ、う、め、ん、レンはまあ咲きますけど完全に多肉なんで、うんうん、あれです同じですねでもね育て方はね。も、うん、こバラバラにしちゃうんです結局のところ、えー、こうやってほらこれは。 何でしょうはい<笑>この根っこでこれでわかる人はわかるこれは、ね、じ花ですも<笑>ちづりとも言いますけどねじ花って花がこうねじれて咲く芝生の中に生える、まあ、雑草のようなものですけど、えー、これは種類が多いんで子どもですね今年は咲かない、えー、ものすごい種類が多くて高級品になるとすごい高い。一、えー、目、いくら 一万円とか二万円とかするのもあるんですよで、あとバラしちゃってね後で寄せるこれ真ん中だけ取ってこういうのは切って刺すとこれはもう猫がありましたねサヤソウを割と簡単に割ったりできますこれで一塊ですねでもこれ全部花ってわけじゃないですねこれだけですね、花切って、ね、こっちはまだまだ咲かないちっちゃいからね これが一番あの初心者なんかだと分けやすい種類ですよね、うん、失敗しても刺しとけばついちゃうしねこれに丈夫です、はい、日向ですはい、じゃあこれで植えちゃいましょうね、はい、この辺も全部豆箸に入れるで入れますけどね、うん、これはねヤナギの一種だからマルバヤナギって書いてあるでしょ千島列島のマルバヤナギ猫ヤナギの仲間 木なんですね木です木ですただ珍しいこれこれなんですかこれ南京の南京で南京ですか中国ですよねこの木木では木でありますが盆栽にする人はあんまりいなくて山や草の寄せ植えの芯に使いますかね日本の七かまどと葉っぱの形がちょっと違うんですが南京七かまどはちゃくても花が咲いて実がつくんです日本のだとこのサイズでは絶対咲かないですからあの軽ザーなんか行くと 街路樹になってるのが七日丸なんだけど、うん、真っ赤に紅葉するやつねこれは後<笑>でこれですが、はい、一番難関なのがこれなのねこれ邪魔だからちょっとどかしとこうこれがどうなるかっていうのがまあ想像つかない人もいるかもしれない、うん、こう伸びて、はい、傘ですからパって開くんですよなんでベタっとするわけじゃないんだよね結構背が高いうん高いです ね, いいね他のに比べるとねだから 中深じゃないとまず根っこが入らない。うん、で色はもちろん葉っぱ青ですから、うん、意外とこのくらいの方が見栄えするかもしれない。これタイガパッチ。これこれね前にこ猫、うんうんねね、の。こんなモミジはちょっとチキ派ですね。青だとインパクト強すぎるかもしれない。うん、こ, このくらい淡い感じの方が合う。うんうん、ちょっとねえ見をね。 どれに入れるかまだ決めてませんけど、編みを切ってこれと編み編みど、うん、あの昔のね、硬いのね昔の編み戸ってこう硬かったんですよ、うん、針金入ってるんでこれ今手に入んなくて、うんうん、大変なんです買うのが昔はね、ひと巻きで売って、こんな太い巻きで買えたんですアンチカの編み屋さん行くと、うん、今この細かいの作ってるとこなくて ないですね、普通のやつだと土こぼれちゃうじゃないですか豆だとねそうなんですよあの黒いやつはちょっとね、うん、だからあの素人さんみんなこの針金入ってない普通の網戸の網あるじゃないですか、はいはい、柔らかい、うん、あれ使ってます網皆さんたまにありますよね、うん、あれでもなんとかなるからね困っちゃうよね<笑>ないもんはないんです<笑>ステンレスのあるけど硬くても切れないしね 2本入れたいけど2本入れちゃうともったいない1本ずつしか入ってなくて2本の方が可愛い一1本じゃ可愛くない可愛くないんだ、はい、1本だとなんか寂しいっていうか傘一つでこれ1本しか出ないんですか違ういっぱい増えますけど山荘、うん、屋さんが分けた時に1個ずつにしちゃったんですよ。なるほどだからこれをあの持ち込めばいっぱい増えます、えー 一回増えますよ。増やすんなったら鉢は大きい方がいい。土鉢で土鉢で、うん、ね土鉢でゴロ土で植えとけば増えます。うん、でこれあの葉の中に入るんで、うん、半日陰ですよ。こ、う、れ、ん、はもう切っちゃいます。この程度ね、うん。あとは丸めるしかないんですよ。だからちょっと深くないと入らない。あるかな。うん、うんううんうん、こんな感じこんな感じですよ。はい もっとちっちゃいのにしたければ一個にすればいいんですけど、うん、私的には二本の方が可愛いかな、うん。ちょっと直してきました。ねえ、毎度毎度曲がーーっててすみません。でも大事なんですよ。メーカーからちょっと送ってほしいぐらいに宣伝してますよ、ね。そうなんですよ。送ってほしいですよ ね, でね。見てないのかな。 マグアンプ系盆栽で使ってるとは思わないじちゃう で, すかでこの時にね、はい、あんまりキュッてくっつけちゃ う, うのなんでかっていうと傘が開くんですよ。はいはいはい、と, とぶつかっちゃうんだ。傘がぶつかっちゃうから少し離して植えとくのこうやって。はい、じゃないと開いた時にお菓子、うん、もう想像できないと思うんで知らない人は。そ う, そ う, <笑>そうでしょでこれああの網でねちゃんとね ここうやっっっって引っ張っとかないと根っこ、根、はい、<笑>浮き上がっちゃいます根が硬いですからねこれちょっとだけ引っ掛けてでこっちはこっちで留めといてあちょっと引っ張りすぎちゃったあんまりギュッてや、ね、んな方がだから最安はやっぱりあの出たのをその芽を知らないと全く植え替えができないでしょうねう本体が分かんなければ ね, うねどういうふに植えていいか分かんないもんねでこっちもちょこっと引っ掛けとくだけです出し気味にして。 こんな感じですね、はい、そしたらばまあ普通にあのうちは盆栽もサーヤソウも同じ土で植えちゃうんで、はい、あの盆栽用の用土をサーヤソウで使うと締まりますまる締まりますが<笑>葉っぱが葉っぱも竹も小さくなりますねやっぱり普通山野草は腐葉土とか入れて育ててる方多いですよねあれは増やすのにはいいですけど小さくするには向いてないので。 これが普通のあの日本線の赤玉土。<笑>一応、み、あれですよね。水はけよくしとかないといけないからね。もう頭出しといた。うん、あのね、沈めるとその分長くなっちゃうんですよ。もうこっからすぐ傘が出てこいよみたいな感じにしとく。これがあのコツですね。はい、頭隠しちゃって植えると、うん。間延びするんですよね。根っこから。少しね。でも、これでも苔張ると。 少し、少し隠れるんでしょ、うん、あ、ごめんね、今度は汚いです。すいません。ここへ貼って半分隠すんですね。寒があるから。<笑>もう暖かいからね、寒くないでしょ次は次。次はね、これか。これ二個あるでしょあ、これはちっちゃいのに入るそうじゃない。詰めれじゃなくて。えっ、ー、と、これは雪 割, 小桜 雪, 割小桜雪割小桜。雪割小桜、去年の葉っぱ汚いのあったら、ちょっと手で取っておきましょう。 モルネック切ります、ねはいこ。これはもう、このぐらい切てもちっちゃくなります。はい、黒は生えます。これで十分だと思います。うんうん、そんな感じ。はい。あと、止水は使うしかないんですけど。<笑>止水は使ってもいいんですけどね。高級品になりま す,、ねすね。はい。蜂の値段の方が高くなっちゃいますもんね。そうなんですよ。<笑>ただ、あの展示会なんかだと。使います。蜂も。ね、一応あれだから。 黒はあの花が何色でも映えるから、はい、白でも赤でも青でも、うん、ほらかって立派なハンコだね<笑><笑>で今度は細かい土からいきますねこっちからこう根っこをねなるたけ開くんですだいぶ切っちゃってますけどねこれでもあるから開いてまあ山野草の場合咲いたところが前になるのでね、はい、あんまり足が前とか言っても無駄なんですけどね。 飾るときに咲いてる方を前に向けちゃうじゃないですかだから足前にしてっていうようにするのはすごい難しい丸鉢に植えた方がいい<笑>うんうん、うん、細長いのだとね変な位置に出てで こ, れこれはね確実に止めます止めるためにね開いたんですかうん、あと低くするため、うんうん、もちろん止めるためでもありますがこう立ったまま入れると盛り上がっちゃうんで、うん、行った方がいい、まあ この上でなんか鉢の方が大きく感じるでしょ今、はい。だけど咲いた時はもう全然大きさ違っちゃうんで、うん、もうちょっと早く早めに植え替えすればもっとちっちゃいのができたんです。何回かやってみたんですけど、この鉢の中で増えるんですよこれ。えー、っと今二株っていうんですか、はい、あるでしょ。それであの上手に夏越しすると四株くらいになって。 盛り上がってマンパンになって、そうするとちょうど来年の春の展示会にかっこよく飾る。ただ溶けますからね、サンヤスを気をつけた方がいいです溶。溶けるんです。環境が合わないか合うかなら、これ、うん、一種賭けみたいなも ん, なんですよね。だからいろんなサンヤスをやってみて、自分の庭に何が合うのか、はい、もう湿度とか風向きとかあとあの日照時間とかいろいろあるじゃないですか。うん もう全然違っちゃうとやっぱり山野草はその環境に合わないとね溶けてなくなっちゃうの、うんで、ね、それえず買ってきたらとりあえず育てりゃいいんですかね<笑>いろいろててあのねまず植え替えないとすぐあのポットのまま置いとくとほとんど溶けちゃうなるほどなんでかというとこのポットここはあの関東じゃないですか土が違うんですよね、うんうんうん、育ててるところが大体いい山の方、はいはい、上の方<笑> うん、長野とか新潟とか、はい、北海道とかそっちで育ててるから関東の平地で山野草のお店やってる人ってあんまりいらっしゃらないから、うん、そうするとね環境が違いいすぎてこの土だと耐えられ な, いなるほど例えば名古屋の松はあの砂で植わってますけどそれをここに置いとくとほとんど枯れちゃうんですよ。うん、あれ一回全部落として、はい、で植え替えないといけないのでそれと同じですね。うん、ほらこれも江戸砂でしょ こっちは買うのでしょ。だから買う時の時期は春じゃなくて、例えば秋とか夏とか買ったとするじゃないですか。うん、うん、うんうん。たらその状態じゃなくて、むしろこの葉っぱがとか花がわかんないから、うん、先にその状態で買っておいて、で次の春に植え替え。うんとね。するとどうなる。山桜の場合、秋植え替えがベスト。秋植え替えしちゃった方がいい。うん、そうなんですよ。だから9月の9月から10月に。うん 分けたり植え替えたりすると春に咲く種類がすごく多いんで花の前に植え替えるとあの咲いた時にまだ根が回ってなくて展示会なんかでもちょっと違和感があ る, よなるほど、うん、持ち込んだふうにするとかっこがいいのでやっぱり秋に 手, あの手に入れたらまずその環境 ネットでもう本でも調べて日陰なのか日向なのか、はい、いつ花が咲くのかでそれを調べたらそしたらもし春一で咲くものだったらすぐ植え替えとか秋秋に植植えええちゃう、うん、は秋植え替えるは一番いいと思いますよ、うん、春はねあの増えちゃってパンパンになっちゃったやつを株分けするっていうのは春先にはやりますけ ど, どでもできれば10月の頭にやっちゃった方が関東はいいかな。 変な話ね、大盆栽祭りで買ってどうしようかっていう、うん、要は何もない状態で買うの難しいじゃないですか大盆栽祭りだと花が咲いてます、うん、全部れあそうそう花が咲いてるのを見て買ったら、うん、あのとりあえず花が終わるまでは触れないですよあのなるほど根っこには。でそのまんま鑑賞しちゃって、うんで 花が咲いてるやつ の, あの一番の利点は種が取れるあなるほどサイ菜野草の種はあは作ってるとこは鉱山の方で作っても、はいはい、種さえ取っちゃえば自分ちの環境で生えてきますからすごく強い菜野草ができるんですよ庭で。と、はいはい、もう溶けないんです、うんうんうん。花が終わって種取れたら夏に溶けちゃう場合が多いのでやっぱ軽く植え替えしといた方がいい。夏前に うん、あの花後 に,、ね、に落ち着いてからね例えば5月に満開だったものを、うん、と6月の梅雨時まで待って大体、うん、いい6月の梅雨時9月から10月、うん、あと春一番が3回できるんですよ。はい、でものによってそれあの違うんですけどねど増える時期がちょっとずれたりするので、うん、ただあのポットのまんま夏こすと溶けちゃう の,、うんうん、あの。環境が違いすぎるのと 土が違うから、はい、なるだけ自分ちの環境に合うような土に軽く変えて、うん、土鉢かなんかね あ, のあんまりかっこいいとこに入れないで、うん、秋まで待ってからそれから植え替え豆鉢に、うん、まあとりあえずね生かすことが大事な<笑>これは<笑>、うん。枯れないようにすることが大事